でそれでは次にですね、えー、と正規直行規定とグラムシュミットの直行化法の話に進みたいと思います、えー、とまずここではベクトルの直行という概念を定義しますで、えー、とこれは内積を使って定義するんですけれども、えー、と V を軽量ベクトル空間としてで X と Y を V のベクトルとする、えー、ときに X と Y が直行するというのを あの x y の内積がゼロに等しいということを使って定義します。であとはその、えー、とこの直交直角で垂直の垂直の t あの記号を使ってまあ x 垂直 y という形でこの x ベクトル x と y が直交するということを表します。まあ直交はこれでいいでしょう。で えー、とこれを使ってですねこの正規直行規定というのを定義します。で、えー、と一応ちょっと説明を読みながら解説しますけれどもえっ、ー、と教 科, 教科書では180ページのうーんと真ん中ら辺にですねこう文章の中に埋め込まれていますので一応先ほどの直行と合わせてこういう定義の見出しをつけておきました。 えー、v をあの軽量ベクトル空間としてであの V の規定をですね、えー、と X1 から Xn ですねベクトル X1 から Xn が V の規定としますでこの V の規定 X1 から Xn があの正規直行規定であるとは、えー、と次の性質を満たすことを言いますと、まあ、あの I と J が1から N の範囲でこの XI と XJ との内積を取るんですねこの内積を取ったときにこれがデルタ i j に等しいというふうに書いてますがデルタ i j は皆さん覚えてますか大丈夫ですかあのクロネッカーのデルタと呼ばれる記号で、えー、と i と j が、えー、と等しければ1異なっていれば0というそういうあの記号。 そういうい量を表すですねですので、えー、と内積に戻って言う と,、えー、と xi と xi の内積は1ですと。だから自 分, って、えー、と 自, 分自身の内積は1 で, で違う規定との内積を取ると全部0になりますと。そういうことを言っています。でこれが正規直行規定の定義なんですがこれがその名前の由来にもなっていまして。 えー、とまず最初に、えー、と xi と xi の内積が1っていうことは、えー、その xi のノルムは1なんですね。ですのであの全部この x1 から xn の全部の、えー、とノルムは1だってことを言ってます。でこれはあの正規っていうノルムが1ってことをよくあの正規というふうに数学で言いましてこれはあの、まあ、英語だとノーマルっていうんですけれどもこれがその正規っていう言葉の由来ですね。でもう一つ 異なる規定のベクトル同士の内積はゼロであるということから、えー、これはここが直行ですねの由来になっていてでこの2つの性質を合わせて、まあ、この正規直行規定というあの名前の由来になっていることに注意してください。で、えー、とそれを踏まえて、えー、と今日最大 の, あの山場でありますグラム・シュミットの直行化法についてあの説明したいと思います。 で多分あの、演習の方ではもうすでに、えー、と計算もやっていると思いますけれども、まあ、もう一回ですね、講義では、そのまあ、どちらかというと、その計算例を示しながら、そのアイデアを説明していきたいと思います。で、えー、V を軽量ベクトル空間として、でその規定を、まあ、V1 から Vn が与えられているとしましょう。 あちなみにこれ、えー、と有念次元として、えー、と N 次元というふうにします。でこの時にこの与えられた規定 V1 から Vn に対して新しい規定 E1 から En というのをあの次のように定めます。次のように定めるというのはここを定める こ, このように定めるって、まあ、ちょっと書いちゃいましたけど、えーとまあ、教科書ですと180ページの下の箱にある形ですね。 まあ、こう定めるとえちなみにですねちょっと皆さんに聞きたいんですけどこう定めるってあの皆さん意味理解できましたかなんかよくわまだこれの意味がよくわからないっていう人どのぐらいいますかじゃあ多分あの今日の講義の説明は、まあ、少し、えー、その疑問がこう小さくなればいいなと思うんですけれどもまあいや続いてやりますね。 じゃあえー、とこう言って定める と,、えー、と実はいかが成り立ってますと。でまず、えー、と1番目として、えーまあ v えー、と E1 から En が V の規定になりますと。でそれからうーんとあの i が j に等しくないときですね。こ の, E1 か, らのあ E1 から En のうち互いに異なるものは全部直行しますというのが2番目 で, で3番目はこの E1 から En の うんとこれはですねあのそれぞれのベクトルをノルムで割るっていうことはあのノルムを全部1にしたといいます1にすることですね。でこれはノルムを1にすることを正規化とか規格化とかっていうふうに数学では言うんですけれども、まあ、これら の, その E1 から e の全部ノルムに1に直したものは、えー、と V の正規直行規定をなすとそういうあの性質を持っています。 でしかもその計算方法この E1 から EN の計算方法というのはこの前の式で与えられていてこの手順に従って、えー、と E1 から EN を計算すれば、えー、と そ, のそれらをノルムを正規化したものが正規直行規定になるというのがこの定理なわけです。 ということで、えーと、じゃあ実際にですね、そのどういうアイディアでこの正規直をきて作るかっていうのを、まあ、単純な、まあ、割り処方的な二次元の場合の例でちょっと説明したいと思います。えー、とまず、ここでですね、まあ、R2 っていうベクトル空間が与えられたとしてで、この V1 と V2 という2本のベクトルが与えられたとしましょう。まあ、詳しく証明しませんが、ぱっと見 V1 と V2 はの一独立で、線形独立で、 しかも R2 を生成しますからこの R2 の規定になるってことは分かると思います。でそこでまず最初にそのグラム・シュミットの直行化法では E1 から決めるんですけど最初の E1 はルールに従って V1 そのものにしますね。だからこの場合はここをこの部分を E1 とします。次に えー、とこの次をその V2 を求めるときに出てくる内積の中で V2 と E1 の内積というのを計算するんですけれどもこれ実はあのこの線形ダッのこの教科書の一番最初の方に出てきたと思うんですがこの内積っていうのは実は V2 のノルムと E1 のノルムにですねあのこの V2 と E1 のナス角 θ のンのシー θ をかけた値になっているということに注意します。ここまででしょうかねあの 忘れた人はこの教科書の最初の方をもう一回見てみてください。で、それを使いますと、えー、と次にですね、このグラムシミットの直行下で出てくるこ の, この式ですね、この式。この式を見ますと、実は、えー、とこういうふうに表すんですけれども、えー、と V2 と E1 の内積に、えー、この E1 をこの E1 と E1 の内積で割ったものっていうふうな、あのうに表してみましたけれども、えー、とこの部分というのは実はこの、 先 V2 のノールームに E1 のノールームをかけてコサインシー θ をかけたもの。で一方でこの右側の方はこれは E1 を E1 というのはもともと V1 なんですがこれを E1 のノールームで割ったということは長さが1で方向が E1 のベクトルということになります。でこれでそのどういうベクトルを表したかというとここの青い線のベクトルを表したことになるわけですね。 えー、とその v こ, のこの部分、えー、と V2 ノルム E1 ノルムコサインシータの部分でちょうどその長さがこの V2 の, その終点からこの E1 上に下ろした垂線の足とを指すことかになるわけです。で方向はこの E1 の方向ですからで結局 こ, このベクトルこのベクトルこのベクトルっていうのはこの青いベクトルを表したことになります。 で次のステップ、あです別、ね、で, で、えー、実はこれは V2 のうちあの E1 方向の成分を取り出したってことになるわけですね。ここまでいいでしょうか。で、えー、と ま, あまずこう V2、この青い線でこの V2、ベクトル V2 のうちこの E1 方向の成分を取り出したら、今度はそれをあの向きを逆にして V2 に加えます。そうしますと、結果としてこのこの あの茶色のベクトルが得られるわけですねでこの茶色のベクトルっていうのは、えー、と実は V2 からこの E1 方向の成分を消したということになります。E1 方向の成分を消したということは E1 と直交するようになったということなんですね。でこれを E2 と置くと。ということで、あのーまあ、V2 を使って、v あ v、E1 を使ってこの V2 からですねこの E1 に直交する 規定をもう1個のベクトルを求めることができたということであとはこういった操作を繰り返してですねすでにあるベクトルの成分を全部消していって最終的にそれまでのベクトル規定と全部と直交するようなベクトルを作っていくっていうのがこのグラム・シュミットの直交化の基本的な手順です。でしょうか。 じゃあえっ、ー、とそれをですね、もう少しあの具体的な、もう一回具体的な例題であの見てみましょう。えっ、ー、とこの例題はですね、えっ、ー、と教科書の百八十二ページにあります、問題六点十八の括弧二から取ってきたものです。えっ、ー、とまあ軽量ベクトル空間 R3 で、で規定を次の形で与えましたと。えっ、ー、と V1 が二ゼロ一で、V2 が1ゼロで、 V3、が100ですとでこの時にこの今の手順でグラム・シュミットの直行化で正規直行基定を作りなさいという問題なんですが一応確認しておきます と, うんとあのちょっとインあの、まあ、ラベル貼ればよかったんですけどちょっと見づらいかもし分かりづらいかもしれませんがこの真ん中のベクトルが V1 ですね。でそれから 一番上の向きのベクトルが V2 で一番下向きのベクトルが V3 となっておりますので、えー、とその V1V2V3 から順番に E1E2E3 を作っていきます。でまず最初に、えー、と E1 はですね、えーとまあ、V1 のままで、えー、と置きましてで ですので E1 はその201というふうに置くんですけれどもさらに今回は正規直行規定を作りなさいといわれておりますのでこの E1 のノルムを1にしますそうしますとここの赤いベクトルになりますようにこういう形のベクトルがまず E1÷E1 E1 E1 のノルムという形で出てきますで次に E2 の計算なんですけれどもあの V2 から E1 の成分を引き去ります えー、V2 がこれですよね、V2 がこれですから、ここからその E1 の成分をパッと取ると、そうしますと、えー、とさっきはこっちの、もっとこっちのほうにあった矢印がですねあの、左側の方へ向くという形で、こういうオレンジのベクトルになります。 一応これは、あの、オレンジのベクトルは、この、と、ノルムを1にした後の形ですね。こういう形になります。で、最後に、じゃあこの青いベクトルを、からですね、この先に求めた赤とオレンジのベクトルに、まあ、どちらにも直交するようなベクトルを作るんですけれども、えっと、まずこの赤、この青いベクトルからですね、赤のベクトルの成分を、 引き去りますだから V3 から E1 の成分を引き去るとまずこういう形になるとこういうグレーの部分になります。でその次にさらにこのグレーのベクトルからこのオレンジの成分を引き去るとこういう形になります。ちょっとあんまり形変わらないあの見た目変わらないんですがこういう形になってで最後そのノルムを1にするとまあこういう形のベクトルになるというわけです。 えー、ということを繰り返して、まあ、なんとなくこうさっきよりはこうなんか直行しているような形のに見えなくもないですが、まあ、こういうことをやるのがそのグラム・シュミットの直行化の基本的な手順です。いいでしょうか、はい、ということで、えー、と今日はです、ね、あの軽量ベクトル空間ということで あのまあベクトルの内積ですとか軽量ベクトル空間を定義をしましてあと最後正規直行規定とあのグラム・シミットの直行化法について説明しましたでえと次回はえっと第7章に進みましてえとまあ固有値固有ベクトルの復習をした上であでその正方行列の対角化についてあの話をしていきたいと思いますえここままでで質問ありますでしょうか それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした